福福島島、えー、民進党の福島信之でございます、えー、同僚の玉城議員に続きまして、この森友学園への国有地売却の問題について議論をさせていただきたいと思っておりますあの今、玉城議員の議論でびっくりしたのは、8億円もの巨額のです、ね、廃棄物を取ってまた埋め戻すという試算をしているにもかかわらず、これ、8億円は皆さんの財産じゃなくて国民の税金で買った財産なわけですよ。 それを実際にやったかはやらないかも確認してない、どこに何が埋まってたかも確認してないというのはびっくりでありまして、あまりにもです、ね、国民の財産を借り物に考えているんじゃないかと言わざるをえないというふうに思っております。この問題はさまざまに不透明なところがあります。資料の一でこれまでの経緯というのが出されておりますけれども、これはあの 右側の学校設置認可のところの1月27日 で, です、ね、大阪府私立学校審議会の臨時会で条件を付して認可適当と認めると答申をしております、この大阪府のです、ね、学校設置の基準というのは、いくつかありまして、原則としてです、ね、校地やです、ね、校舎は自己所有するというのが原則になっております、校舎、高知、校舎、その他の施設は自己所有すると。 ただ、次の場基準を満たす場合に限って、えー、借りてもいいよということになっておりまして、それは一つは、借地の所有者が国、地方公共団体等の公共団体であることが一つ、でもう一つはですね、当該借地の上に公社がないこと、つまり公社の下の土地はですね、最低限自己所有しなきゃならないんですね、まるまる借地はだめなんですね。で、なんでそれなのに認可できたのということを聞いたら、 それは将来、この土地が、買うことが義務付けられる契約が結んでるからだ、結ばれるからだということを、大阪府、あるいは文部科学省は言うわけでありますけれども、このスケジュールを見ますとですね、まだ1月27日の段階では、国有財産の契約はおろか、その判断をする財政、国有財産近畿地方審議会すら開かれていないんですよ。 開かれていないから、これがですね、買い取り契約付きの賃借契約が結ばれるなんていうのは分からないはずなんですけれども、これ、本当に一切何らの情報を大阪府、あるいは森友学園に渡してないんでしょうか佐川理財局長、えー。お答え申し上げます。あの 大阪府 の, その私立学校審議会、二十七年の一月で、まあ、付帯条件付して学校選置の認可適当という投資がされたわけでございますが、あの我々その近畿財務府と大阪府等ではです、ね、そういうそのお互い審議会を持っているわけでございますので、あの土地の公的取得要望を あるいはその学校設置の認可についての制度、あるいはその土地の取得要望がこう出ているかどうかの事実関係、あるいはまあ審議会の手続きなど、まあ、それぞれその近畿財務局から大阪府にお伝えしたり、会話を交わしたりとしているところでございますが、あの国有財産の近畿地方審議会の了承の前にです、ね、財務省、近畿財務局からその大阪府の私学審の関係者に対しまして、えー、森友学園に対するその国有地売却の可否について申し上げたことはございません。 ただ、あのはい、実は我々の国有地の売却の手続きにおきまして地方公共団体以外の者のからの取得要望の審査に当たりましては、まあ、その事業の許認化の可能性につきましてその権限を有します地方公共団体から文書によりまして意見を聴取し確認をすることとしてございます。従いいままして二十十五年のその月の終わりでございますが 近畿財務局から大阪府、これ、私学審の開催前でございますが、森友学園から近畿財務局等に対し、小学校式として公的取得要望がなされたが、大阪府の整備計画との整合性に関して、参考となる事項について意見を紹介するというような文書も発しておりますので、まあ、そういったことも踏まえて、私学審の方で判断されているんだというふうに考えております福島君。おかしいですね。その森友学園から要望が出ているだけの情報じゃないはずですよ。私たちはですね、おととい、 大阪府教育庁に行ってです、ね、私学課長さんに対してヒアリングをいたしましたテープも全部取っております、その中で、そうした将来の買い受け契約付きのです、ね、賃貸契約があるということを知ってたんですかと言ったら、どうこういう契約をするとは聞いていました。我々学校と も, とも、近畿財務局ともやり取りをやってますというふうに明確に言ってるんですよ。要望が来たとということだけじゃなくて その契約の中身ま で, です、ね、近畿財 務, 財務局から聞いてると言ってるんですよし、おかしいじゃないですか、どっちが正しいんですか、大阪府が嘘をついているということですか、どうですか。佐川局長 あの今 の, その大阪府 の, そのコメントにつきましては、ちょっと今、ここで差し控えますが、いずれにしましても、大阪府とあれですね、その森友学園の間での当然、会話は交わされているはずでございますので、その点につきまして は, はて、大阪府についても知っていると思いますが、近畿財務局としましてはこうう、こういう公的資格要望はなされていますよということで、大阪府にお伝えをしているということでございます。福島 もう一度、近畿財務局に確認をしておりください、明確に大阪府行政庁ですよ、その人たちが近畿財務局から契約の内容を聞いたから、私学審にかけたって明確に言ってるんですよ、いや、言ってるんですよ、それは。ぜひそれを確認してください、もしこれ、審議会前にそんな契約をすると決めてたのだとするならばです、ね、審議会にかける意味がそもそもないということになってしまいますよ、予断を与えて、もう初めからそれを決めてたと。 そこに何らかの力が働いたんじゃないかと疑わざるを得ない、そうしたものになると思いますので、明確にそれはもう一度聞きますので、後で、近畿財務局にないということを確認してください、で大阪府の言っていることは間違いであると、そうなれば今度は大阪府の今度は認可がおかしいということなんです、土地の取得のあてもないまま、契約も確認してない、そういう契約がなされるということすら、 権限のある近畿財務局から聞いてない段階で認可相当ということを与えたとならば、今度は大阪府の問題になりますから、どちらに問題があるかを明確にするためにも、もう一度です、ね、後日、明確な答弁をしていただきたいというふうに思っております。えー、もう一点 これ、逆に今度、財務省のですね財政局の審議会の中でも、さまざまな議論がなされていて、例えばですね、基本財産というものが小さくて学校を作る、スケジュール的にもすごい短い、そういう意味では継続できるのかと。一般的にはこうしたケースは駄目で、非常に異例な形だなという感じという、これ、審議会の会長がおっしゃっております。これ、付帯条件がついた上での、 認可というかです、ね、適当という判断だと思いますけれども、その経緯についてはいかがでしょうか佐川局長。二<咳>月の国有財産の近畿地方審議会でございますが、今、先生がおっしゃいましたように、一部の委員の方から、その経営の環境のお話があり、今後、土地の購入がしっかり見込めるのか、あるいは開港を予定しておりますけれども、 学校建設、あるいは生徒募集のスケジュールが短いのではないかといった意見も出ている、一方で、別の委員の方から、まあ、そこまで事業性についてリスクはなくて、心配する必要はないのではないかというような意見も出たところでございます。いずれにしましても、こういった意見を踏まえた上えで、国有審議におきましては、森友学園に対する、い受け特約付き経営借地契約について、大阪府の私立学校審議会における、 森友学園に対する認可適当の答申に付されてございます、付帯条件が満たされるという前提であの了承されたということでございます福島この付帯条件、<笑>学校設置認可にあたっての付帯条件が満たされるという条件で、適当だということをやったということでありますけれども、その後、まだですね昨日もです、ね、大阪府の私学審議会が開かれて、この議論は続けられております。この小学校認可に際して ちゃんとした付帯条件がクリアされているなどといった、その条件が満たされているかどうかの審議は、この国有財産の審議会を開いてやりましたか。佐川局長あの その2人条件、学校審の方の、私立学校審議会のほうの二重条件でございますけれども、こういういくつか条件書いてございまして、それについて、次回以降の私立学校審議会において、報告を受けるということでございまして、私ども、文科省の方から聞いてございますのは、大阪府の方からその後、私立学校審議会を何度も開きまして、その時点でその条件について、逐一、報告を受けているということを聞いておりますので、今、その段階で進んでいるんだろうというふうに思っております。福島 私学審の方は毎回開くごとに森友学園の状況の報告を行っております。国有財産の方も審議会もきちゃんとですね、議事録は公開されているんですが、一回もそのような議論はなされておりません。私はそれはですね、不誠実と言わざるを得ないと思います。次の問題に行きますけれども、こうした中において、貸付契約、買い受け特約を付した優勝貸付契約を締結することになりますが、このときに、その、当然、 賃料を算定するために土地の値段を算定しなきゃならなくて、9億3200万円という額をやるんですけれども、この賃料は誰がどのように算定したんでしょうか。佐川局長、優、え、勝、ー、貸付契約のお話でございますので、はい、それはわれわれ不動産鑑定士に聞いてですね、きちんと書ん福島君それはすでに分かっていた大阪航空局が、 実施した調査による土壌汚染とか、そういう状況を踏まえた価格を算定したということでよろしいでしょうか佐川局長あの。いわゆる浅い部分に入ってございます、ああいう埋設物等も踏まえた上で の, あの鑑定評価というふうにあの承知しております、はい、福島君。この、ね、鑑定書をずっと2週間前から出すように求めているのに、出してくれないんですよ、本委員会に早急にこの鑑定書を提出いただけますでしょうか。佐川局長 確認をさせていただきますつまりですね、この契約においては、ゴミの撤去も含めた、撤去というか、が入っていることも含めた土地の値段をです、ね、貸付契約のときにはしております、それでその契約の中身を見て み, 見てみますと、えー、資料の3の2というものがあります。第5条とというところで つまり森友学園は、このいろんな調査ですね、調査に記載の地下埋設物の存在及び土壌汚染の存在等を了承するものとすると、オツは豊中市を土壌汚染法で了承すると、オツはこの契約を求めるうんぬんというのが五条、六条、で六条の中 で, です、ねえー、この土壌汚染、地下埋設物の除去を森友が行い、これによって貸付財産の価格が増大した場合の除去費用は有益とすると つまり森友がごみを取って、それで土地の価格が上がった場合にはです、ね、それを撤去した相当の額を有益として森友側に戻しましょうという契約をしております。そしてさらにです、ね、その次のページなんですけれども、三十条で公予をつまり、在務国と森友学園は、この国交省の調査結果、 及び本書作成時点における貸し付け財産の地盤の現況を考慮した貸し付料であることを確認するとした上でですね、おつ、森友学園は貸付財産の地帯力、その他地盤状況を理由として、貸し担保責任に基づく契約解除、損害賠償、貸付料の減免、その他、いかなる名目においても、公に対して財産上の請求を一切行うことができない。参考において、これに関して地盤の整備とか改良等の工事を実施した場合でも、 オツは同工事費用、その他費用につき、その他いかなる名目においても、公に対して財産上の請求を行うことができないという特約が付されております、これ、工事の途中で埋設物が出されたとしても、お金払う必要ないんじゃないですか、どうですか。佐川局長 申し上げますあの。契約書のお話でございます。あの森友学園となど の, の今あの、委員がご紹介しました貸付契約でございますが、これはあの契約時に判明しておりました地下埋設物につきましては、うん、森友学園が除去を実施しまして、貸付財産の価格が増大した場合に、その費用を有益と償還するというのは、今、あの委員ご紹介の6条に書いてございまして、それはまあ5条と6条 の,、まあそのセットというか、そういうことでございます。 その上で、えーっと、今委員がおっしゃいましたのは、十条の話でございますけれども、えー、契約時に判明していたその地帯力、その他地盤状況については、えー、貸付料に反映することとし、えー、それ以外の財産上の請求を排除するとの特約がこの三十条に載しているところでございますが、これはです、ねえー、貸付契約締結時に判明しておりました、えー、土地の貸しの取り扱いにつきまして、えー、貸付当事者間で合意して、明確化したものでございます。 ただですね、国はあの貸し 主, 主として、小学校が建設できる敷地を提供する義務がございます。貸付契約締結後に発見されました新たな地下埋設物につきましては、特約で規定されている地下埋設物とは認められません。貸付を継続している中であっても、撤去に要する費用は国が弁済すべきというふうに考えられるところでございます。ははい福島そんんな義務は契約書上のどこにあるんですか佐川局長 これはもう、えー、法律の専門家との方も議論して、そういうことになっているわけでございます。ああさらにですね さらに貸付契約と同日に締結されました売買予約契約におきましてです、ね、同日にあの契約するものですから、その売買予約契約におきまして、売買価格はです、ね、売却時における地盤の現況を価格要素として考慮するというふうに、あの予約契約書の方でございますけれども、4条に示してございますが、そういうところで、新たに発見された地下の埋設税については、その撤去費用を売却確認に反映させる必要があるというのが、その売買予約契約書の条項でございます。福島 はい、あの今、びっくりしました、契約書にどこも書いてない義務がなんで法律家の間で当たり前のに義務だって言い切れるんですか、めちゃくちゃな話だと思いますよ、私は。しかもこの30条、そのような趣旨に読めるんですか。まず一つは 文部科学省国土交通省の調査結果によってです、ね、出たものについては、それは反映しますよ、ただ二項はです、ね、事態力、その他地盤状況を利用として、いかなる名目においても、項に対して財産上の請求を一切行うことができない、どんな名目でも一切できないんですよ、これ別に、その調査の結果、分かった地盤状況とも何とも言ってないじゃないですか。 貸付財産の地帯力、その他地盤状況と書いてるだけで、どの地盤かなんて限定されてないんですよ。少なくともあなた方が常識って言うけれども、もしそうやって難癖をつけられて、お前らは学校用地としてきれいな土地を貸 す, 貸すべきだと、イチャモをつけられたとしても、この状況条項をもってです、ね、そんな義務はないというふうな議論は行ったんですか、行ってないんですか。佐川局長 あの三十条のお話でございまして、これはまさにその契約時、契約ですから、契約時に判明しておりましたその地盤の地体力、その他の地盤状況について、貸付料に反映し、それ以外の請求を排除するということでございますし、えー、っとこの今委員が、委員があのご説明されたあの提出されました、えー、その地盤調査結果に関する特約というものも、えー、先方から出ておりますので、そういうものも含めて、えー、貸付料として反映しているということでございます。 全然尻目つぶりですそれは1個の話ですよ、貸付料は確かにそのときの土地の状況でやったんでしょうけれども、2項と3項はそのことと関係ありませんよ、何にもその貸付料と関係ある条文じゃないですよ、どうやって読むんですか、いやそもそもそんなこと、まずね、聞いたことに答えてください、この条項をもとに、森友学園から新たにごみが発見されたとしても、払う、そうした言われはないということは、最初に言ったんですか、言ってないんですか、どっちですか。 佐川局長あの先ほど申しましたが、この30条の話は地盤調査結果に関する特約でございまして、それが30条全体にかかっているということでございますので、この1項からその2項にかけても、ここにかかっているということでございます。それからその先ほども申しましたように、この契約時に判明している地帯力の状況については、そこに貸付料に反映していることで、それ以外についての請求を把握するということでございますが。 新たな地下埋設物につき要するに契約締結時に判明していた土地 の, 土地の貸しの取り扱いを明確化したものでございまして、新たに判明したものについては、当然、えー、撤去する費用は国が弁済するべきというふうに考えてございます福島どこにもそんなの契約上ありませんよ、少なくともこの条文をもってです、ね、言われはないと抗弁できるはずにもかかわらず、なんかこれまでのやり取りを聞いていると、財務省側は常に森友が学園側の立場に立って物事を行っている。 あなた方の役割は本来国有財産をしっかりと高く売って国庫に収入を得ることじゃないですか。にもかかわらず、どうやったら森友学園に安く売れるか安く売れるかということをやってるとしか思えないんですじゃあ仮にそれはですね、国が出すこともあり得るとしましょう。しかし、しかしですよ、先ほど言ったように、ゴミが埋まっていることを前提として1回目の賃貸のときはですね、不動産鑑定士に価格を算定することを依頼してるんですよ。 私もいろんな不動産鑑定士の友達や、不動産関係、建設関係の方がおりますから、いろいろ今回の件について聞いてみました。そしたそれは当然そうです。土地の値段ってものすごい大事ですから、それはプロにお願いするんですよ。 プロにお願いする。そのごみが、どれぐらい建設、その土地の価値を減ずるかどうかっていうのは、例えばヒ素や鉛のような最初の調査で出てきた、法律に基づいて処理しなければならない、有害なものであれば土地の値段が下がるから、それはそう反映されますよ。ごみであったとしても、今回は、そうした人体の影響あるものが何か発見されたということなんですがどうですか。佐川局長。 あの浅いところにまあそういうものがございまして、有益機として払ったということがまあ一つございまして新しくま、で深く新しく発見したものでございますが、これはあの先ほど説明したその業者が、 深いところまで底にをって出てきたゴミが、そのいわゆる廃材とかプラスチックとか、そういう生活ゴミがございまして、そういうものが出てきたところで、何が出てくるかわからないという状況でございまして、そういう意味で今後、その開口が迫る状況の中で、どういうゴミが新たに出てくるかわからないという状況の中で、いろいろ検討したことでございます福島だからこそ調査するんじゃないですか、人体に影響を与える人とか鉛だったら、それはですね、お金を出して勝利しなきゃならないんですよ。 そうじゃなかったらお金なんて出す必要ないんですよ、初めから。なんでそのお金を出す必要がない可能性も追及しないで、森友学園側の言い分を一方的に聞いたんですか、どうですか、佐川局長。二十八年の三月の発見でございまして、もうほぼ一年後にはもう開校せねばいかん、建設工事も進んでいるという状況の中で、 今、委員おっしゃいましたように、どういうごみが入って、国としてそれを全部撤去した上で、森友学園に買い受け希望が出ておりますので、売り渡すということももちろん選択肢であったと思います、ただ、先方はですね、開校1年後だということであれば、もう一つの選択肢として、われわれが撤去費用を国に見積もってもらったものを控除して買って、一気に控除を進めるということでどうかということの中での検討をしたわけでございます。福島君いやおかかしいいと思いませんか 学校を早く開設したいというのは森友学園さん側の言い分ですよ、皆さん方の役割は森友学園の学校をいかに早く開設させるかということではありませんよ、いかに国民の財産を守るかということが財務省の役割なんじゃないですか、だとするならば、その要求の応じないで、いかに高く財産を売るかと考えるのが当たり前じゃないですか、なんでそういう考えにならないのか、明確にお答えください。佐川局長 あの今申しました二つの方法案の両方ともあの一般的に行われている方法でございまして、まあ、通例、土地の売却を行う場合に、まあ、どちらかということをあ る, るわけでございますけれども、ども先方はこれ、学校教育法上の学校ということで、まさに公共用の用途ということで、一年後の開校に向けて頑張っているという中での判断をしたということでいます。よまだ認可が正式に下りてないな 認可に相当するとまでで、負担条件がついて、そのチェックを行っている段階 で, です、ね、そんなおもんばかった判断をするのは、誰に言われてやってるんですか、誰かに言われてやってるんですか、さらに言えばです、ね、木くずとか生活ごみが出てきたと言いました、しかしこれは人体上おそらく影響のあるものではないでしょう、そして杭を打っていくわけですよ、不動産鑑定士の人にいろいろ聞きましたよ、日本中どこも岩盤までの土はですね、 日本人、これだけ長く日本列島に暮らしていましたから、何らかのものは出るんですよ。しかし、そんなものが出てるからといって、土地の価値が下がったって引くことはありえないと。例えば、大きな岩盤が、別の岩盤が見つかって、杭を打つ場所を変更しなければならないと。あるいは、打つ深さを変えなければならない。そうした事実が出ればです、ね、それは土地の値段に大きく影響するから、鑑定をやりますよ。しかし、そうじゃない、ちょっとした岩とかですね。 今までの生活ごみが出たことによって、建築許可申請を変えるようなですね、あるいはその土地の値段の影響を与えるような工事の変更をするなんてことは、絶対ありえないと言ってますよ。普通に不動産鑑定士に鑑定をしてもらったら、そういう結果に出ることが分かっていて、 これはです、ね、わざわざ8億円、ごみ処理費用でかかるというのを、不動産鑑定士ではない国土交通省に一定の条件を付して、機械的に試算をさせているだけなんですこのやり方を考えたのは一体誰ですか佐川局長あの。先ほど申しましたように、えー、新たな埋設部が出てきていると、それからあの先生ご承知のとおり、浅い部分にはその有害物質も入ってたわけでございます。 従いまして、新たな埋設物が出てくるということは、本当にどんな埋設物がその時点で出てくるか分からないでございます、そういうことを踏まえ、小学校であることを踏まえ、国として将来のその貸しに対する責任を排除するという特約も勘案しながら、こういう契約をした福島君。それは誰が判断したんですか、佐川局長。それは近畿財務局と大阪航空局の中でいろいろ検討した結果、判断したわけでございます。福島君 あのこれもですね、一昨日のヒアリングで、大阪航空局はそこの判断については何にも関与してないというふうに言ってました、財務局側から、財務局側から仮にこの深さで土を取って埋め戻すには、国交省の基準だといくらになりますかと言われたから、その過程に基づいて算出しただけであって、このような8億円のえ除去を行わなきゃならないのかどうかということについては、国土交通省は判断してないと言ってますよ、もう一度答弁を し, てし直してもらえますか。 時、まあ、価を算定すると、地 価, 価, 価を算定するということでございますので、まさに不動産鑑定費用から、えー、撤去費用を引くということで、はい、そういう意味で両局でずっと議論しているわけでございまして、そういう中で、地、えー、価で売却するという判断は当然、法令に基づいて適正に我々がやっているということでございます。福島それが時価じゃないんでですよだからなんで貸付契約の時は その浅いところに埋まっている鉛とかヒ素のね、除去も含めた価格の算定を不動産鑑定士に依頼をしたのに、今回ですね、何が出たかもわからないものについて、その何が出たか、それの、それがどういう土地の値段に影響するかというのを判定するプロが不動産鑑定士ですよ。他の財政審で見ても、この財政審議会のメンバー、国有財産の審議会のメンバーの中には、不動産鑑定士の方もいらっしゃいます。 その鑑定方法が正しいかというのも、毎回議論してるんですよ、なんで今回、その八億円の部分も含めた鑑定を不動産鑑定士に依頼してなかったかといえば、それは森友学園の学校の開設が迫っているからという、そういう判断をしたということですよね、それをやったら近畿財務局長までであって、本書は一切関与してないということでよろしいですか佐川局長。<咳>あの<咳> 前に申し上げましたように、両方とも正しい判断、その契約の形態でございまして、そういう意味では今おっしゃいましたように、まさにその学校を4月に開校するということを前提に、こういう判断をしたわけでございまして、えー、もちろん決裁権限者は近畿の局長でございますけれども、当然、本省の方も報告はの受けてございます福島君、本省にも関与があるということが分かりました。そしてね、これ、やっぱり不透明ですよ。 それまでの鑑定法と違う鑑定法をいきなり変えたりとかですね、8億円のことを全然見てないとで。値段が非開示だっていうのはそういう怪しかったからじゃないですか。この理事長はですね、非公表を強く求めてない。そう朝日新聞には答えています。 毎日新聞には、国から非開示にもできると聞き、軽い気持ちで臨んだだけだというふうに言っております。TBS ラジオのインタビューでは、お国の方からどうされますかと言われたので、まあ、それだったら言わんといてくださいねという程度のね、軽いことで伝えました。非公開というのは、もう、これはもうお互いのことだったと思うんですよ。もうこれ、共犯者じゃないですか。口裏合わせをして、価格のこの、価格が判明したら怪しいというのがばれてしまうから、 財務省も関与して、先方からの要望じゃなくてです、ね、非公表にしたんじゃないですか。佐川局長<笑>あの、えー、とそのインタビューの記事には逐一おコメントいたしませんが、えー、非公開開示をしなかった理由につきましてはですね。 えー、まさにその情報公開法上の不開示の理由に当たるということで、先方から公開してくれるなと、それはまさに学校側からとしてです、ね、こういうものが入ると、こういう噂が出ると、えー、その生徒募集とか学校にその影響を与えるということで、非開示にしてくれるということを受けまして、われわれ示にしたということでございますもう怪しさ満載であります、だってね、非公開というのは、これはもうお互いのことだったと思うんですよって理事長が言ってるんですよ、いや、共謀してるってことじゃないですか、今流行りの。 おかしいですよ。そこで私、私あの麻生財務大臣のお伺いしたいと思います。財務大臣資料を読みになっておりますが、聞いておりますか、はい？ええ、財務大臣は何度もですね。適正な手続きによって処分を行っていると承知しているから、私どもとしてはこれ以上のお答えのしようがないということをおっしゃっております。この土地は資料2というのがありますけれども、大臣資料2というものがあります。いいですか？これ最初の？ 不動産鑑定士が鑑定した額は9億3200万円なんですよ。それに基づいて、貸付の契約をやりました。そのときには表面にヒ素や鉛というものがあったので、それを取り払いました。一番下の欄ですけれども、それを取り払ったら9億5600万円の価値になったんですね。これも不動産鑑定士の鑑定の額です。 それが新たになんか木くずが発 見, 発見されたからと言って、国土交通省が見積もったとされる額に従って、8億1900万円値引きをされ、1億3400万円になっちゃったっていうのは、これはね、国民誰が見たって納得できない話ですよ。あのよくあるじゃないですか。ちょっとたちの悪い人がいろいろ商品に難癖をつけて、もっと安くしろって。でもそう言ったらそれは、それじゃないよって言って、交渉するのが常だと思いますよ。 特に財務大臣はそうした国民の国有財産を守るというのを実現するのが大臣の仕事ではないですか、手続きを適正にやるのはお役所の仕事です、しかしそこに大臣がいるとい う, のを言うことは、その手続きに従って行われたことが、本当に国民の利益になるのかどうかという中身を判断するのが大臣であって、手続きが適正かどうかというのは、大臣が答える話じゃないんですよ。 よく大臣は、私は民間企業の経営の出身ですということをおっしゃいますけれども、経営者としてこんな取引をするのはおかしいと思いませんか、こんな取引をもし部下がやってきたら、それでポンと判をして、喜んでこの安い値段で土地を売りますか、いや、私はそうはしないと思いますよ、麻生さんの会社の企業の土地であれば、いかに高く売るかという交渉をさせる話で、させるはずでありますよ。 こういう国有地の売却方法というのが、本当に国民にとって利益のあるものなのかどうか、民間企業の経営の豊富な麻生大臣のご見解をお伺いしたいと思います麻生財務大臣、たびたび申し上げてますんであの、大きな声出していただかないと十分聞こえるんですが、<笑>国有財産というものについては、イずテリアの場合においても適正な価格で処分されようというように定められておりますんで、時価による処分と。 聞いてますよ、よくでかい声だから、もう嫌でも聞こえます、<笑>はい、従いまして、本件につきましては、土地の所有である大阪航空局から近畿、内務局に任を受けたわけですから、大阪航空局と協力して、適正な手続きによって処分を行ったものだと、私どもはそう考えております。従いいまして何となく聞いてたら 我々政治家が不当な介入があったかのことを話を持ってきたように聞こえますが聞こえますがそういったことはありません。福島いや全然聞いてないじゃないですかね。あの自家じゃないって言ってるんですよその。 価格決定が、不動産鑑定士が全部その埋設物の価値も含めてやったんだったら直でしょうけれども、そうじゃないということを申し上げているのでありまして、まあ、午後の一般質疑もありますので、またそこで引き続き議論させていただきたいと思っております、ありがとうございましたこれにて、福島信幸君の質疑は終了いたしました。